皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか金野でございますいやーせらでまだちょっと引いてませんけれどもあのー、ええー、昨日はですね、あのー、ちょっとお店の方にいたんですけれどもちょっと一つのその、あのー、企業さんとですね、えー、お話がありましてまあ仕事の内容よ、えー、お話なんですけれども まあ、約9時間半かかりまして、あのー朝のえー、午前中の11時からです、ね、夜の8時半ま で, です、ねそのあのー、企業さんとのです、ねあのー、お話をですね、まあ、契約のお話を、ねまあ、していましたので、昨日はちょっと、ね、動画を配信できなかったんですけれども今日もまた<笑>、あのー、今度はスーツの件に関してお話ししていきます。これ これですね。で、えっとね、体があります。ちょっと待ってくださいね。 行きますよねちょっと下手くそごめんねもう簡単に行きますからもうさっさとねさっさともう行きますけど体がありますでそのスーツに関してのスーツ、えー、防御スーツ防御スーツ もしくは洋 服, 服、えー、防御スーツかっこ洋服ですね洋服です皆さんいいですねこれはもう変 わ, る変われる自分流のですね、えー、思った通りの 自分の思った通りの洋服、ないしはスーツ、A、防御スーツが自由にこうできる構造を説明していきたいと思います。えー、皆さん、靴履きてましたね靴、靴が非常に重要になってきます。これ、靴 重要。なってくる。靴は非常に重要になってくるんですね、これね。靴。まあ、ちょっと こ, こっち片っぽじゃ、左、左側の足をですね、靴にですね。あのー。 こうですね。まあこちらが靴履いているとします。で靴底。これでですね。ここの位置から。ここの一点。ここの点から。 測る外観を体の外周をですねここからスタート点からスタートスタートしてえー、外観を測定してもらうと測定 測定してもらうとでこっからスタートします外側から外側ですよ内側でもいいんですけれどもまず外側からですね指先のそのあれまでですね全部測ってもらうんですこうずーっとずーっとこうずーっと外観をですね測ってもらうんですねサイズですね要は。 測ってもらうとそうすると外観のですね長さ外観の長さが分かるわけですねこれ一つ長さが分かると分かる。 まあ、まあ、かっこ、センチ、メートルああ、メートルね、メートル、センチ、もしくはメートルは分かってしまうと、この足底の計測器でですね、体重を測れますって言ってますけれど、今度は外観を測れますと。 ということでですねそのまず外観が分かりましたそして部分的点が箇所がまた例えばですね肩から肩からですね肩からここの部分を測りたいと。 こここまでこれ、まあ脇って言いますけど、脇、すべて名前でね、肩の名前でインプットしてるのでわかる、コンピューターさんはどこの部分が脇なのか肩なのかっていうことはもうわかります、いあのインプットされているのであの、脇まで測ってくださいよ、とりあえず。 要は腕の部分ですね、ここの部分 の, その、まあ、ここの、ここからここまでのサイズを測りたいなら、ここからここまでのサイズを、サイズ、図を測ってもらうと。部分部分にですよ、パーツに分けて、今度は2、段回目の作業です。パーツを分けてもらって、そこのサイズを測ってもらうと。 でその人に合ったサイズになりますのでこれはもう失敗ないと問題ないということです例えばですねスカートみたいなスカートスカートっていう構造が洋服で今デザインされていますよねでそれをコンピューターさんは知っていますので例えばスカートならスカートを履きたいと。 はく、下から上に履くとかですね言葉がありますので言葉で大体、あだいたいこんな感スカートですねって言ったらスカートのです、ね、種類がです、ね、コンピューターさんがもうじゃあどど、どういったそのスカートを履きたいですかとどんな形がいいですかもしくはどんな色がいいですか。 っていうふうなその注文、ね、しその思うとかですね、まあ、言葉で言ったほうがいいですねまず言葉で言ったほうがまあ正確だと思います、思っているよりもそれから人間というのは感覚がありますのであのーそ、いや、今、あの関谷恭さんの番組でですね皆さん投資してるんですよ。携帯でも、ね、パソコンなん 皆さん投資してるんですよって言ってましたよね、その投資という意味、皆さん個人で使っています、携帯でもスマホでも何でもいいです、あのもう電話でもいいです、ででもいいです使っているものは全て自分で使っているということでそ、その使い方によってもう全部知られてしまっているんです。 っていうことでで皆さんんは投資しているんですよとそういう意味で関昭夫さんは言っていたんだと 思, い思ってます私はだからもうどんどんどんどん発信していった方がいいよもうどんな服装がいいのか検索してどんな服装がこれがいいな例えば3つの中から選べます1つ選べますとしたらこれがいいなまずこれがいいな選びましたらその人のその えー、なてなんですかね分かっちゃうんですねあこういう感覚なんですねあなたはっていう<笑>選択肢がもう一つあります一つ目これでもう一つはもっと細かくですねもっとすごいのを期待は私みたいななんかこうさらっとしても う, そう透明でみたいななんか綺麗でとか そ, のそういうことね2つ目はねもっともっと、あのー、高度なんですね高度なんですねこれ選択肢例えば自分の好みのですね、えー、要は他人が他の方が 方が作成したさあ普通のね普通のスカートなのかもしくはコンピュータさんがデザインしたそのスカートなのかコンピュータさんが。 作成した、えー、作成したデザインなのかこの2曲に分かれますこれこれ122曲に分かれる曲ってどっかやって、えー ね、分かれるこれね2億2億に分かります選択肢としてどちらを皆さんは選びますかってことなんですねだからその大事なこと普段せの生活の中でこれもその私も好みでこう 昨日はち中間なんでですねで小さいのも購入してるんですこの小輪ででこれ大きめなんですけれども3種類持ってるんですよねこの輪あとはまあちょちょちょちょちょろちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちーちょちょちょちょちょちょあょちょ 普通のね、今使用しているその、えー、我々の使用しているスカートを、あのー、出してくださいと。種類を出し全部出してください。全部でもいいです。全部その見たいので、ね、出してください。映像として出してください。っていうのか、それともコンピューターさん、お願いします。あなたのデザインしたスカートを 見てみたいんですけどあ作成していただけますかとか、なんでもいいですのそ、そういうでこ、ね、とば の, の言い方によってです、ね、その例えばこう腕時計していました、これに音声が、音声が、音声が入ります。 この方の発した言葉が、言葉が聞こえてる、ここに録音される、録音されるっていうか、まあ、き聞いてくれるという、えー、装置をここにつけたとしたら、こうですよね、マイク。まあね、普段使うのに、まあ、この方が、まあ、えー、まあ、一番とも、 で, あれですよね使いやすいのかなっていうねことでそのここにですねあれしてもらうと、あのー、自分ででなぜ腕時計なのかっていうことはですね触れるからですね皮膚肌にそうすると体温がわかるんですよこれまた体温皮膚に、えー、触れているので 体温がかるとまず体温が測れると測定できる測定できる<咳>それもやってもらってですねで素粒子素粒子あります これ目に見えないんですけども空間に飛び交ってるんですねいやこれもう本当に霊体のその、まあ、本当にごく微粒子ですけれどもあのー、飛んでます素粒子あれどうしようかな竜素粒子が飛んでます これを要素にして、元にして、その、外観のね、肉付けをしてですね、してもらうと。肉付け。外観の肉付けをしてもらうと。イゴル、洋服。この肉付けっていうのを、 洋服に変えてもらますよで素粒子っていうのは素粒子っていうのは、えー、こう 丸, 丸い玉がありますよねこれ円形なんですね<笑>素粒子もでここが白。 輪 の, の中が内観が白白い色なんですで外観がですね七色なんですねこれ外観が七色七色なんですよもうこれ分かってるんですも私見てもう確認できてるのでで白に 白と7色の色、えー、レインボーですね。要は、レインボーの色が、えー、こう2つに分かれていると、どうしてこれがいいのか。色の調節ができるんです。濃いのか薄いのか。色の調節、色の えー、薄さもしくは濃さ濃さを調節できることができるんですね調節できるということなんですよこれ。 この素粒子っていうのは。目に見えませんよね。目に見えないってことは、この1個の数がどれぐらいいるんですかっていうことになってくるんですね、数で。この洋服に対して、一体素粒子がいくついるのか。バーってこう、バーって全部埋めてもらうにはどうしたらいいのかと。素粒子。 全部埋めてもらうんですよとりあえずねでそっから硬さ柔らかさやわらかいのかふわふわなのかいろいろその言葉がありますけれどもそれもですねあのオーダーしてください手がオーダーになってますオーダー コンピューターさんに、オーダーしてます。これオーダー制です。で、測ることに関して外観は測りました。これはオッケー、もうクリアしてます。じゃあ今度 お腹回り前回り前 前, 前の部分のことはどうやって測るんですかってことになってくるんですねそうすると例えばここのウエストでもいいですウエストサイズウエストもしくは腰漢字で書きましょうか腰 腰からその肩もあーどうしようかなええー、いいや首までああちょっと首まで測ってくださいと前方なんでね前方なんで前部分なんで要はもうその洋服作ってる方は分かるか分かると思うんですよねパーツがね 前と後ろってね。で、前と後ろ。だから前、前だったらどっちどうやって測るのか。そうしますと、じゃあウエストですね。わかりました。ウエストの中心。真ん中から、中心から、えー、首まで、測ってくださいと。 そうするとこの直線1本のその距離がわかりますでじゃあ今度は横横を測るにはどうしたらいいのか横どうしますか横の場合どうやって言いますか普通に右の端の右 腰の右端から左端まで測ってくださいとそうするとわかりますよね こ, この長さそうするとここ の, こ, のこの部分ができるっていうことですねだから腰から脇まで測ってくださいってって脇から測ります でここは測れますねー左側の腰から脇まで測ってくださいと部分部分のパーツでいきますんですねもう言葉で言葉であのー、まあ別に言葉でなくてもいいんですけどね最初にパッて顔写真撮ったらはは測れる でもいいです方法はいろいろろありますですでがこれ、一つの例を言ってますたった一つのこと、一つの例を言ってます、方法をですね、だ腕時計にカメラがありました、じゃあ自分の、そのあれを、まあ、これを外してでもいいです、腕時計を外して、自分でパシャッと撮る、じゃあ全身をどうやって撮るのか、全身をどうやって撮ったらいいんですかっていう問題になってきますよね。 この腕時計にに一つ対しててじゃあどうやって測りますか例えばじゃあいいですこう腕時計持ってますこう画面上でこう大きさをこうね大きくして全身まで 写, 写せるぐらいのその写真のね撮れるその構造にするとか。 今24分はしゃべってますね、今もう大体30分ですねやっぱり30分はかかっちゃいますねどうしても<笑> 30分でも足りないぐらいで最低30分は絶対にかかりますこれ私でまあこう腕時計ではやっぱパシャッと写真撮って も, もうじゃあ後ろはどうやって撮るんですかってことになってくるんですね今度。 これどうしますか皆さんみたいなうち自分の背中を自分でこの腕時計でし測れるのか写真を撮れるのかどうかそれはどうですかできますかどうやって撮りますかまあそれもね そういういこともね、あのー、じゃあ自分 の, その後ろ側がはかれたらすごいなってなんでそれができたらすごいのかなんでそれができたらいいのか他のことに関してそういうことができた時役に立つ立ったとしたらいるんですかいらないんですかってことになってくるんですね。でも 自分のことだけだったらもうそれでいいやそれでも OK だったら最初にね最初にですよもう一回きりでいい写真で自分でその撮って映像として撮ってもうこの腕時計に最初からインプットさせてしまうとかねこれがねこれが一番ベストかなベストなのかな自分のことだけに関してね まあ言ってみれば死 ん, でる死んでるじゃないわんだろうんて言ったらいいのかなねこの横向きこれが横向きのそのこ の, この大きさねこの外観の大きさね分かりたいんだったら横の向きにして自分を 撮, 撮影して、えー、もう最初にインプットさせてしまうまあこれがね これがいいのかしかもいいですよ。裸でですよ。裸で写真撮るなきゃダメなんです。これ、これ、ポイント。裸で撮影すると。で、インプトすると。もういいですね。言葉で言っ と, 言っときましたから。まあでも、外国の方はどうかな、ちょっとわかんないかな。まあちょっと英語でその、 あのなんですかね、こうね、あの私の言っている言葉が英語でこう話せてたらいいんですけどね、私、英語ちょっと、もう勉強しないで、ちょっと理由が分かんないですけどね、英語では説明できないんですけれども、そういう行動に、もうサイズを測ってもらうと。で、まあ、色もその素粒子っていうのが、 白と組み合わせると薄くなって、薄くなったりしますよね、色が。で、濃くもできますよね。濃くも。こ濃い色に。ね。で、もしくは、コンピューターさんに、私こっちの方がいいと思います。レベルがすげえ高いので。デザイン。コンピューターさんがデザインしたことはもう、レベルが高いから、 もうお任せししして、して、して、で、その中から例えばね3つ例えば3つの3種類の3種類の、えー、洋服をですねあのー、洋服を洋服を服ってどこがいたっけ作成してくださいと。 作成してくださいと頼みますで3つの中から選ぶとお選ぶとかねあのそんな数いらないでしょいつでも10枚も20枚もまあまあいや欲しければまあそ れ, それでいいですあの そ, れそういう出方も出ますしもうまあいいやねっ 例えばもう、その、動画を見たり、もう先頭そ生と一緒。こっちの方がいい。こっち。こっちの方がおすすめします。おすすめ。大丈夫<笑>こっちのがおすすめです、私は。 と、はい、いうことでですね防御もできる、その素材もですねあのー、例えば、雨に濡れないとかね雨に濡れないにはどうしたらいいんですか、プラ ス, プラス水の性質に関わってくるんですけれども水に関して の, その防御の仕方要は磁石、磁気。 で電流電流でその発信 し, 発信してここにこうバリアを作ってもらうとかね 水, 水を跳ね返すバリアとかもうちょっと書ききれないからかあれですけどもバリアねとかまあそんな感じでしょうかね でね、これをこれをもうこれだけのことを考えたのはですねもう行きの電車の中ええー、三十八分間の中でこれを考えましたこの構造構造で例えばスカートがありますスカートがですね点からですねずーっとこうこうこうこういうふうにですねずーっとこういうふうに こうずーっとこういうふうにですね、こで、そのやって、ビューってこう、コンピューターさんがですね、こうやってくれる肉付けですね、洋服の肉付け、肉付け、こういうふうに、ずーっとこうやっていってくれると、ずーっと、ずーっと。 やっ て, てくれるのでで、ね、きてしまうと自動的にソリューシしソリューシーはですね本当にね本当に本当に本当にね味方です本当これね私ねあの派遣会社さんでですね働いてた時に休憩時間にですね あの一人でぼーっとしてたんですね座って休んでたんですよその建物の外 の, そ外のまあ空気が、まあ、あのいやくく外の空気があるんですけれども雪みたいにね綿みたいなその素粒子がね飛んでるんですよ大きいのがえっ、ー、とね大きさで言ったらですねこれぐらい もうちょっとかなこれぐらいかな 2, 2, 2, ミリ、えー、2センチぐらい2センチぐらいのね素粒子がね飛んだりうなんだけど降ってきたりとかして雪みたいに雪みたいな形してたんですね大きいこれ素粒子だと思ってなので教えてくれるんですよ 皆さんもうこの空間っても全部自然界を教えてくれるんですよ特に空間さんが素粒子も効いてるんですよだなと思ってもう素粒子だもうこの構造のもとは素粒子だ素粒子があ1個2個3個4個4個固まった時に大きくなってって大きくなっ て, てなっ て, て大きくなっていくという。 素 粒, 子素粒子の性質飛び交うピョンピョンどうしてこうやって飛び交うことができるのかそれは我々が実際にこう作成して作って出来上がった時に分かります素粒子の構造が。 イコールなんですよだから人間がその作成して出来上がった時が素粒子と一緒になってしまうんですよレベルがそういうことですだから1200キロ我々は 510キロ510キロの乗り物なのか1200キロの乗り物を作成できるのか両方作ってもいいんですよ、それは。両方作成して次元ね、宇宙空間の終わりまで飛ばして、人間乗りませんよ、人間乗らないで飛ばしてね、あのそのそ行って帰ってきてもらう。 地球にその映像と音声と、あのう、ー、はんですかね、えーどれ、どれぐらいの距離であの帰ってこれるのか何日で、何日で、何年で帰ってこれるのかっていうこと、明日がね、一生懸命しゃべると明日帰ってくるんですよ。わかります真剣っていうことが、どういうことなのか。 あのそれぐらいは分かるんですねそれをやらなきゃいけないっう私はやりたいしやらなきゃいけないと思ってるんですよそれは最低でももう本当にマジでマジで言ってますから本当に私頭おかしいと思ってませんから自分で<笑>もう周りの人からは「おかしいよ」って言 わ, れ言われたりとか 特に親なんですけども言わたりとかしてますけどねおかしくてダメなんですうちの娘はって<笑>父も母もそうでしたぶっちゃけで兄弟もそうでした姉ちゃんちょっとおかしい普通じゃないダメ そ, そうですわそうなっちゃいますよくよくよくさそうやって画面してきてやってるねって もう無理やな私もう本当にっていうねだからそういうことで、ね、こういうふうにですねもう発表できる場ができてしまったはいはいもしもしキラキシンでございますはい 竹, 竹, 内さん竹内さん、あっ、はいはい、そうでしたね、はい、はい、はい、思い出しました、すそうですね、もう本当にですね、中身が深くてですね、9時間半もかかってしまいました。 契約に行き着くのに、半ですもう、もうありとあらゆることですもう、私生活から仕事に関して、もしくは、その、えー、今までのですね結果、こういうお客様いましたという内容の答ととかですね、もういろいろです、本当に。はい ってことはもう契約しました。ええ。で、それがね、通るかどうかちょっとまだわからないんですけれども、あの、ソフトウェアをですね、2つそのコンピューターに入れていたもら、もらったんですね。なんかわかんないですけど、入れてくれたんですね。機能です。あのソフト。あの CD のあれあるじゃないですか。CD 版。 あれを2つ2種類ですね入れてもらってはいなんかそういった感じでで最後まあ私が手術してどんなもんですどんなもんかっていうのをこうあの味わってもらうのにこうや っ, てやったんですよ20分ぐらいはいでまあお帰りになりましたけれども<笑>あのほホームページの件で あのその何ですかね、作成しますと、もう本当にこれやった方がいいですよって言われて、だけどそのローンとかあれすあのですよね、こう区分ですよねっていうそのあのお話をしたんですけれども、や, やっぱりそのどうしても、母社と か, なんかこう あ, のあるじゃないですか、書類。 書類も も, う何枚も書きまして10枚ぐらい書いたんじゃないですかねわかんないですけどなんかあのー、そんな感じでとりあえずそのやってみますっていうふうなことでえっ、ー、とですねリリリリ リ, リ, リクオンリ リ, リ, カオン リ, リ, リ, カリカオンさんですね<笑>リカオンさんっていう株式会社さんでホ、あのームページ作成してくれてるんですけれどもそのねあの個人であの経営されているそのお店ないしはその お, お客様が、まあ、あまり来ないと。 場所的にこう不便でとかあのいろいろリスクがあるお店、何いしはやっているそ個人事業主の方々にあのどうやったら知ってもらえるのかっていう点でちょっと説明されてで皆さん、あのやってないんですって。その 広告に関してそのなんですか、ね、宣伝に関して、ね、やっていない人がほとんどなんですってはいなので知っていただ け, いただけないとで当然そのまあ来る方がまああのあれですよね知られていので来るわけないですよねっていうその道理ですとかじゃあなぜこうそのうち側の会社がね ホームページっていうことの方法で顧客をねお客様を増やしていくのかっていう説明をされてはいでそれにやっぱりの何ですかねオリジナル私作成するんですからもう私のそのイメージでその内容であのなおかつその 目, 目を引くパッと あって思わせるようなホームページを作成したいんです作ってもらいたいんですっていう話をしてあそうあ分かりましたじゃあ そ, のそれには、うん、この内容を原稿をあのするので内容を書いてくださいとそれをもとに作成しますのでっていうことで。 そのチェックシートみたいなそういうのも頂 い, いてるんですけれどもでその何人かのうちやっぱりあのお客さんが来たっていう声が多くてもう来すぎて困りますっていうあのこともおっしゃっててあそうなんだと思ってはい。 もうとにかく知ってもらうことですよっていうふうにあのおっしゃってましたでそれもあるんですけどそのじゃあ自分が持っている例えば手術のそのやり方とか何のためにねこういうふうにするんですでお客様のその何ですかねえ何、ー、て言うのかな に対して、その発信していくっていうことは、本当に大事です。もうしてやってください、どんどんみたいな。<笑>いう感じで、アピールをですね。あの、してくださいっていうことで、あ、じゃあもう、私お話ししますと。いう感じでも、う長時間もずっとですね。あの、そういうお話になってしまったんですよね。はい、なので、まその内容が濃いと、で。 そのほぐしとか、足つぼマッサージだけではなく、私はフェイシャル、簡単にフェイシャルも、その男性も女性も関係なくやりたいと。っていうのとか、あと、オーラに関してですよね、気、気、気を入れ込む、プラスの気を入れ込むとか。 あとお客さん の, そのまあ悩んでることとかですね、まあ、人生相談室っていうのをちょっとまあ軽くその 紙, にいか紙にコピーしてその貼ってるんですけどドアの入り 口, 口のともにです、ね、あそういうのもやっていらっしゃるんですねとか。あのまあ セラピーサさん、まあ、個人事業主として私のところに来た従業員、まあ、従業員という言い方をしますけど、従業員さんでもそ何ができるのか、他に何がやりたいのかっていうことも私はもう、それはもう手助けしていくっていうのもありますし、手術を、その高度なね、手術をその教えていくということもやりたいんです。じゃ 店舗を広げていきたいんですかって言われたね、まもうもちろんそうです、それもあります。だけどその店舗を広げるにもそのマッサージ店として広げるまあ次の店舗を広げ、えー、借りるのか、それとも違うことでその店舗を借りるのかっていうこともそのあのなんですかね、違って違うことがまあか変わる可能性がありますよと。 次の店舗にに移るにはですねああそういうのとか、もうあじゃ あ, あ、りとあらゆることをちょっと考えていらっしゃるんですねっていうことで、そうですということでですね、もう本当にもうこれだけじゃないんですけど、でそうですね、もうぶっちゃけ、お互いにもう本当にもうぶっちゃけて話しましたんで。 ものすごくですね参考になってもよかったなっていうのがですねあのほ、ー、かでは聞けないことがもう聞けたというお互いですよはいそういう内容になったんではいはいええー、料金ですか 料金の方はですね、これまた高い、高い私からしてみれば高いんですよ。今の状態では無理だと、もうこれもお伝えしました。あのー、あのー、お客様なね、一人も来ていないにもかかわらず、その高額で、ね、あのー、 えー、4万9000円の4万9000円る2ですから、えー、9, 万9万いくらいですかね9万6五六千円になるのかな一月にお支払いしていく金額がですね9万いくらいなんですよでその前にですねかかるそのソフトウェアのですね料金とかあ る, あるんですけれどもですね あのもう本当にすごいですでね合計するとね399万円のローンになってます一つのソフトに関してで84回払い7年間っていうのがそのああのクレジットのですねあの内容になってますね あ大変ですよ、これ、本当みたいな、えー、って思ったら、無理でしょって、もう払えなくなったらどうするんですかっていうふうにお話ししたんですけど、そこはもう大丈夫ってう 言, う言うんですよ、えなどよな、ね、結果も出てないのに、どうしてそういうこと言えるんですかっていうことでですね。 もうそこまで自信が終わりならもうじゃあぜひということではい何ですかはいやられてますやられてますやられてますかはいはいはいはい あーえー、そうですよねはいはいああキャンセルああはい取材しああ はいはいはいないですねはいはいマックスでも三万円月々ですかはいはいはい はいあー<笑>あー保険ねうーんそうですよね分かってます 私も分かっても分かりますよ、こんなの誰でも無理じゃん、無理ですよだけど、だけど、なんでね、なんでここまでサイン、まあ、書類書きますよね、印鑑もして、口座番号もそのあの書いて、なんで私がそこまでやるのか、要は破産宣告私してるって言 っ, た言ったんですね、その方に、もうローン組めないんですよって、私、やっても。 で、前回も、その、2件来た、企業さん来たんですけど、同じなんですって、この、こういう用紙に書いて、これ、もうくれても通んなかったんです。で、私もした ん, したんです。まあ、できれば無理だ、無理だと思いますって。はい。それでもやるって言うんで、もう、じゃあいいですよ。私もじゃあ書きます。やってもらいたいしね。 本心はホームページとか作成してほしいんですよ。で、自分でもやろうと思ってるんですけれども、それも、そのやっても出しても、ほとんど来ないと思っているんですよね。要は、その企業がやるって、やるって、提示してるっていう、その信用性ですよね、要は。 個人で自分で作成してやっているのと出しているのとその企業さんがこう提示しているこう何人かね何人かのお客様をこうやってますっていうのが出ていればやっぱりそっちの方に自然とそのい何て言うんだろうこれマインドコントロールっていうんですかねわかんないんですけどそんなようなその引き寄せられるっていうか信用性の部分 で, ですね。 個人でやってるとちょっとあのあるじゃないですかなんかちょっとちょっとなんか本当かなって大丈夫かなっていう不安感が出るっていうのが心理っていうのがもう本当にこの世の中はそ う, そうなんでねだから本心はやってほしいんですっていうそのいうまあいうそういう会話ですねやりとりですよねはい え、何ですかはざはですね、えー、今年えー、去年ですね去年の6月ぐらいですはいそうまあ最近です最近ですね それは、S、SC ビジネス型クレジット申込書ですね。そうですね。かなり書けましたね、これ。えーと、スター、スタクロー、クラウド、何、セ、セリセ、セリ、セリバ、セルビ、ベ。 で、わかんない、SERVER -E、です。<笑>申し込み書ですね、これですね。これはあれかな、リカオンさんかな、これクレジット会社じゃないかな。まあ、緑の、緑色でした。えー、っとね、ね すよね、いやそれはあれかな描いてないかもな。<笑>何があるんですか。王にこのクレジットカードに関してですかそれとも仕事に関してですか。私仕事に関しての方がいいですね。<笑>クレジット え、う、え、ん、そうなんですかねあもちろんそうですそのーはい SEO 対策はい いいんですかねあそうあのはいえー、あええー、いやもうそういう問題じゃなくて要は信用性ですよねうんはいはい はいはい<笑>そうですよねうーんうーんやっぱり企業さんが作成するのと素人が作成するのと全、ね、然違いますからねでもその自分で作成するのもやっぱり限られてくるっていうその要は何ですかあのポチっていうか押す 項目があるじゃないですかいろいろその自分でこれがいいあれこう例えばクーポンですとかポイントがこうたまりますよとかそういうそのえこ求人ですとかそういうそのポッチを押すところがこうつけられるとかね素人 の, そのホームページとかブログではつけられないとかねそういうその差が出てくるんですよどうしてもだから そのやっぱ企業さんがちゃんとその作成で き, るできるっていうのをポンとこうあの例えばその、えーまあ、うち の, の、まあ、キャラクシンっていうその看板名が出ててここの会社さんと僕は組んでやってるんですよっていうのが会社名もね出てくればあこれ本当なんだ。うん 店舗としてやってるんだっていうその信用性が出ますよねいや見てる側からしたらの何の会社か分からないどこの会社か分からないけど初めて聞きましたっていう会社さんでもそういう会社さんがポンって乗ってたら提供してる会社さんがここですって出てたらやっぱり信用性が高くなるんですよそういうことだと思うんですよね ただ、そのクレジットカードに関してもそうですし、顧客ね、一体一日に何人来るのかっていう、その、えー、リスクですよね。リスクの部分でどうするんですかその、ってことは、もうそれでもどうしようもなくなってしまう。効果がなかったら意味がない。っていうこともおっしゃってました、ね。その、それも、確かにそれもありますよね。 だからそこを頑張って、その、何るこう、あれなんですか、そのお客様にあったのがこう合致する、一致する、このお店行ってみたいって思わせるような内容をがもう重要になってくると。で、本当にですよ。 このホームページに書いてあったことが本当に実際にすごいいいよっていうことが大事になってくるんですよね実際にやっていいのかよくなかったのかっていうことが本当にいいんですよっていいものがこうできたとしますたった一回でもそこまで持っていくのに その皆さんに知ってもらうまず知ってもらう多くの方に知ってもらうっていうことなんですよ会社さんが言いたいのはもう知ってもうそれだけの技術があって大悟にできるのにもったいないですよっていうことらしいんですよでそのまあ駅からそのとこそのあるじゃないですか 要はその何て言 う, うんですかね便利さっていうかこうねあの何て言うのかなええ立地条件っていうんですかねとかに関してもそのここのお店はいい方ですまだみたいな。 もうその私がその方にお話、まあ、2件ともあ今、今回で 3, 3件目なんですよねあの、お話ししてきたのが、あの3人の方に、施日もあのやって、まあ、どういうあれだったか、まあ、ちょっと分からないんですけどねあの、本当にいいのかどうかっていうところでどうなんですかっていう感じなんですけれども。 うんうはいえま前の2社はですねえっとねホームページですね最初に来た来た来た会社さんホームページを作成しますっていう、まあ、同じですね昨日来た会社さんとえー、っとはい 覚えてません。申し訳ないですけど、もうね、それ頭にいないんですよね。えーとね、ス、スティス、なんだ、なんなんすかいない。スプリディック、んワイズさんとか、ワイズさんとかですよね。 あともう一社どこだったかな、えー、エボルビングさんかなエボルビングさんあ、そうですか。エボルビングさんと、ストックスティックあわかんないな。なんだったっけ、えー そ う, そ, うそうです、SK、SK、SK 通信さんかなああ、ちょっと待ってくださいね。それね、なんかね、つながってるらしいんですよね。えーとね、ストック、株式会社ストックさん。あ、S トックさんか。S トックさんですね。はい。 まあ、この2社と、まあ、昨日来たえー何でしたっけレオンじゃねえレオンじゃなくてリカオンさん3社ですね今のところねあれはいえ<笑>っおかしいの分かってます分かります分かりますそそうですよ い や, もうぜいやもう絶対通らないと思います、これ。だって、ローンなんて食えないもんだって。うん、で、分かっててやってるんですけれども、なぜそれでもやるのか、で私、その方に言ったんですね、だめでも可能性があるんだったら、やりますと。 だからもうそ の, あのお、ねおね「いいですよぜひお願いします」っていうふうに言うんですっていうふうに言ったんですよもう1社でも2社でも3社でも5社でも10社でもダメだったらいいですそれでもだけど私にとって大事なことはその会社さんがどういう内容でそのやるのか っていうことを聞きたいがために一応聞きますとりあえず聞きたいですっていうふうな体制なんですよはいで自分のこともそのお伝えするまあそのそういう会話ができる情報がその何ですかねあのなんですか知りたいと まずそこの会社さんの情報を知りたいっていうことがもう重要視です私にとってはまああとは人間性ですかねそのパターンのね<笑>あ勘違いしないでくださいねあの恋愛どうのこうのとかそのゲットするとかっていういい意味ではないですからねけ 結, 結婚するためにその男選びを 見, 見, 見るためにそのあの知れるんだってか勘違いしないでくださいねってことですねそういう理由であの会うんじゃないんですっていうことです<笑>でもう そ, その方たちにもお話ししてるんですもうバッツイチで もうその子の模様にいてもうそういう経験してるっていうことはですね、まあ、お話しするんですよで年齢も言いますしもうあの正直言うんですけど何でもあのお話 し, してるんでそうなんですかっていうことでですね、あのー、もうそういう人生観お互いのですね人生観も本当にぶっちゃきけるんです これが大きいんですよ<笑>でその方に対して何かこうお話しできることがあったら少しでもっていう気持ちがあるのでだからこ そ, そのお会いしてあの何ですかねその、まあ、方向性ですよねこれから先の方向性につながっていくんだったらっていうことで<笑>あの受けてるんです。 はい。こんな感じですね。あはい。はい。あちょっと、声が小さいんで、も う, もうちょっともちょ、もうちょっとボリューム上げてもらえますか。<笑>もう少し。もう少し。ちょっと低いですね、なんか。 大丈夫ですかそれで普通なんですね。なんかね、こう、電話の声が遠いんでね、何言ってるか分からないんですよ。このここに置いておて。あ、それいきます。はい。そうそうそうそう。そんな感じ、そんな感じ。聞こえます。はい。はい。えはい。はい。 はい、A、はいはいはいはいはい分かりましたあはい分かりましたじゃ あ, あのこちらから俺電話しましょうかあのもしそのローンが通らなくてダメになった場合ですね 私の方がちょっとあの竹内さんの方にですねお電話しますよはいこれねはいはいえー、っと今電話ですね080出てますよはいはい はい、もうあの何でも何でもですねしてここに来ればお話できますあのー、竹内さんのねレベルアップパワーアップのために<笑>入れますよほんとにもはいはい分かりましたはいありがとうございます はいはい失礼いたしますはいちょっと喉がかいたねちょっと飲み物飲 み, みますねこれねもう1時間ですよ電話電話今。 かかってきたんですけれどもこれもまあ企業さんなんですけれども、これで30分、ね、あのお話しした電話ですけれどもです、ね、これもまた30分、最低限企業さんとの電話のやのり取り、ま昨日この前か。 この前も多分そうだったと思う。30分ぐらいかかったと思うんですけども、電話 で, ですね相手側の企業さんがですね、一生懸命ですね、その、話してくれたっていうのは、やっぱり30分かかってしまうんですよ、どうしても。真剣に、本当に、本当のことの内容を説明するの に, に、30分はかかるんです。これまた、んっていうね。 数字せっきあっえかきょうさん3っていう関与さんねあない、ね、何々くんでしたっけ何々くんってあの都市伝説のあるじゃないですか何々くんだんでしたっけどう忘れちゃったなあのあの坊主の方の言い出じゃないですか「か3」さんっていう数字が出 あ, あのね こういうその構造を一つ一つですね探っていくんはっていうねそのことをですね真剣にやると鬼のような顔になってくるんですよ顔つきが真剣だと別に怒ってるわけじゃないんですよ怒ってそれにその対してそのあれしてる考え事をするときにね 普通の状態じゃあ思考が止まってる状態になっちゃうんですねだけどグッグッグッってこう真剣に物事をグッて力が入った時にかここにエネルギーがこう発生するんですねここにでああ行ってこう行っててああそうかいええところに神経真剣さ 絶対、考えるときはそういう鬼のような顔になるんですけど、分かったその経路 の, そのことに関して、説明するときは鬼のような顔になりません。なやらいいでしょっ て, っ て, ておでおお。そういうあれじゃないもん。っていう、この表情ね。表情に関して。しかも分かりやすく説明するのには、普通にね、 こうですって、こう、こう、こうでしょって、こうですって、穏やかにですね、普通に。だけど、指摘する違うところは違うって、ほん、本当に言うと、なんでこう、なんで違うの、違うのが、わかりますか問いかけ。だから、で、また次のこう、れ流れにね、 こうなってこうなって あ, あなってこうなってくるんですっていうその要は何て言うのかな 表, 表情というのが、ね、表現というのかな、ね、このその人がですねその出す出し方の説明の仕方がもうこういうふうにあの歌、ー、人になってしまうの、うん、もう目いっぱいまだ書 き, 書きたいことあるんですよ。 まだ。ね、この間やっちゃうな、本当に、二時間過ぎちゃうかな<笑>これいわいわ。これ、オーダーです。服の。構造の場合や、や説明しておきました。皆さんだけに説明してるわけじゃないんです。私コンピューターさんに。コンピューターさんにも聞いてほしいがために。やってるんです。 あの検索ケース の, の目的でやってるんじゃないんです私そうじゃないんですだから振り分けね振り分けなされるよってねいうことがどれだけね重要になってくるのかもうトラブルにですね発生する 喧嘩ににになななるるる殴り合いになる取っ組み合いい組みあるいは殺されるとかねそういうふうなんですねことになりうる方はもう NG ですからねこれから先振り分け殺されはしませんけれども振り分けはなされるんですよ 世界、2曲でいいですよ、2曲、2曲、ね、トラブル、トラブルのねあのなる、なりやすい、発生しやすい人たちと、要は穏やかにですねあの、物事を話せる、要はその考えられる、そのインスピレーション、発想ができる、何か問題あったときに、じゃあどうやったらいいのかっていうことを考えられる。 で問題を解 決, 解決できる人間もしくは人その2曲にですねふりわけがもなせれるんですでトラブルにですね発生しやすい方はですね発生しやすい場所生活生活をですねあの 曲ってどこまでだっけ二曲に選別される時代時代 時代なんですよって、もう二極に。トラブルに発生する、うん、にトラブルになりやすいやすい人とね。 ちょっと、えー、問題解決あちょっと問題解決が解問題解決解決ってどこがいいだっけ解決ってどこがいいだっけ解決できる方。 発想インスビルがもうお話ししましたけれども任教に分かれると 分, 分別されますよってもで殺されはしません閉 じ, 込まれ 閉, じこ閉じ込められることもしませんただ場所がね場所場所がもう違う場所に移動します 例えば例えばこの方たちは地球に残します地球に残す9残る 残るってどこ書ったっけ忘れちゃったな時短だろう残る普通にね生活できますよってこちらは次元移住計画次元に行けます他の空間に行ける別の空間に行ける空間 ンって言うないて、ね、移動」「移動できますよ」「違う世界にもっとレベル」かっこ「レベルが高い生活ができますよ」と。 これですこの2曲に分かれる分かれるとしたらいいですねそういうことだと思います本当に本当にマジで もうダメだダメだってことですよもう本当にマジでいいですか頑張るしかないんですこれに関してこれに関してですね考えられる人 もうこれに入ってもう入んなきゃいけないもうもうダメだもう私説明しなきゃダメだめ本当にマジ で, ですからコンピューターさん今あるこの高度なパソコンもしくは携帯本当に 私ねメッセージいただいてます音楽でもそうですしねコンピューターさんからですねメッセージを私いただいてるんです 刑務所とかので今はね、まあ、それでちょっとあれですけどあの今、ー、のうちにですねこれ行く方次元に行く方法ですねもうこれやんなきゃいけないもうちょっととりあえずここまでちょっとあれですかね回しときましょうかちょっと喉が痛いですか、ない今日はねボス。 っていうね、ボスっていう缶コーヒーをですね赤買わせていただきましたこれレッド情熱燃えるねエネルギー赤で私しているですねニックレスがこれ赤なんですね1万円でこれ購入しましたけれども初めてですニックレス1万円 1枚のネックレスあの買ったの初めてですマジで買いたんでね欲しいな欲しいな欲しいなってずっとね思ってたんですけどもうね心も体もそんな余裕がね本当になくてそんな感あの それどころでも、も本当にそれどころじゃなかった。だけども最近ですね。こうい う, こうネックレス。もうね、自分のためにご褒美あげないけど、メだと思って、買った、もうネックレス。1万円。そしてこの指輪。これも1万円したんですよね。1万円。 皆様からしてみれば、たったの1万円かもしれませんけど、私にとってはですね、1万円でも買えたってことがね、どれほど涙が出るほどね、嬉しいか。それだけ我慢してきたってことなんですよ。私は。嬉しいんですよ。たった1万円だけど。 いやなんに関しても安 す, すぎるって思うかもしれませんけど私これね毎日毎日つけてます寝てる時もでここの薬指っていうのは自分なんですねこの薬指っていうところはも自分なのでご褒美 しかも金色このね石の名前はね何だったかな忘れちゃったな本当覚えられないう申し訳ないですけど覚えられないです言われてもゆっくり本当これは何々っていう宝石なんですよそういうですね言い方をです、ね、してほしいんですそうするとサっとグっと入ってくるんですけど 簡単にね、これはねこの宝石なんですよなんて言われてもね、全然はい覚えられないんです。はいぶっちゃけ、売り場の方、いますけど、本当に真剣に売ってくださいってことなんです。崩壊してください。伝えてください。意味が、この宝石はですね、なんていうこういうこういう意味の宝石なんですよ。由来は、 こういうところからきっとこういうで、こういうね。ドラマのような。そういう意味合いのがあった。っていう意味で付けられた。宝石なんですよ。ね。そういう説明の方されてみてください。買う側。買う側が。どれだけ。 この宝石に対しての意味が伝わってくるのか自然界なんですよこういうものでも何でも着るものでも何のために存在しているのかあるのかっていうことをですね 真剣にもっと考えてみてくださいって本気で本気で物事を考えた時に本当の意味がわかるんですよバカにするのもいいですよ百円ショップ何で百円ショップ ダメだよ無駄だよ買っても私はたかが100円の商品でも馬鹿にできないんですこれも100円ですこれ100円で、ね、購入したんです でね、十分なんですほとんど私100円ショップ使ってます使わせ使わさせていただいてるんですいいですよ何十万宝石何百万 でつけたん だ, らいいですだったら国民のね生活レベルを上げてくださいって言いたいんです分注してません か, か0百万何十万の 商品私どれぐらいの数売れてるんですか私ね聞いてみたいんですよ店員さんにでも私ぶっちゃけ売れてないと思ってますそんな多額の車車いいですよもうあの 必要だから購入するっていうねことはね理由は分かるんです国民の方が車は高くてもね買うっていうね理由はね分かるんですよでも大変でしょガソリン代まずガソリン代それから税金それから車検で 修, 修理とかの中で点検してもらうのにういくらかかかるんですか一体お金がかかることばっかりなんじゃないですかそれにかかった分他で我慢しなきゃいけないんですよ我慢ですよこれ仕方ないやもうこっちはもう諦めようでもしこちら側もですね大事なことだったらどうするんですか それまで削ってる、削ってこっちに回しっどうな国民の皆さんがどれだけの思いをしているか。国の方。国会議員。わかりますか。怒りが出てくるんですよ。私。私はね。 フォードが多分そうだと思います。いると思いますよ。怒りが、怒りが発生してしまう。じゃあ今の、じゃあ今までの総理大臣は何をやってくれたんだと、国民に対して、感じられないんですよ、それが。だから私、 選挙に 行, く 行, く 行, く行ったのってねほとんどないんですよ数えるぐらいマジで本当に うん、だからもうねあのね私いいですか個人で皆さんが個人でねもうその例えばね自分のもう総理大臣っても決めちゃっていいです自分がこうやってね個人で説明する説明していく自分の考えやり方 こ う, 考えてるこ う, 思うこれは違うでもこっちはいいそういうことを走っていけばどんどんそれに近づいていきますからそのくらいにだから総理大臣が増えてもいいんですよね。一人じゃなくても一人に任せておりゃないわもう<笑>本当に っていうことです、コンピューターさん。うん。ね。一人じゃなくていい。コンピュータ、コンピュータさんでもいいです、判断するのは。でも、皆さんでもいいです。個人個人を見て、もう、もう、この人、あ、それなりにできるじゃん。って、思ったり、 言葉にしてね 言, 言えばね、もうそれで統計取れちゃうんです、数。こう候補なんか出なくて、自分からね、立候補しなくても、選ばれてしまう。コンピューターさんが。この人はこれぐらいの数です、この人はこれぐらいのですって。 リーダーにふさわしい人間数はもう多ければ多い方でいいです強いです本当にね私本当のこと言えてはもうよかった本当に今日今今本当にでもうちょっと今日はね ちょっととりあえずここまでにしますね。ちょっと今何てもう10時ですね。ち ょ, ちょっとねご、ご飯食べるんで、ご飯食べてちょっと落ち着いて、また何かあったらですし、またその、明日もね、もう来なきゃいけないと思うんで、あのー、来ます。お店の方に。で、お店は閉めてます。とりあえず、もうその、14日か、14日までですね。とりあえずお店閉めますんで。 あのそんな感じで、ええ、またあのー、報告しておきましたのでよろ本当にですねよろしくお願いいたしますはい昨日でございましたお疲れ様でした。